俺たちの関係は縮まることはねんだな好きよえ好きカスヤ君は世界で一番好きなのは…私のせい好きどうかこれはどうせやいいんだ彼女お借りしますニキそれならお主ら同棲とかは考えとらんのか